はい、こんにちは。スーパークショーミステレン、ヤです。今日ご紹介させていただく商品は、次長堂さんのフィーバーギア、ヒートベストになります。はいこちら特徴は、こちらですね。ダブルスイッチ。はい、後ろだけ、前だけ。これ両方付いてますけど、両方温めることもできますし、片面でもいけます。今回両面やりますね。両面、これが高温。55度連続3時間ですね。 こちらが中温45度連続5時間、はい、これが低温ですね40度連続7時間いきますはいでこちら発言体がこのように中古ですね発言体がありますので非常にあっ高いです、はい、こちらこの機械ベストセットで税込9900円で販売しておりますので皆さんよろしくお願いします